今週も注目が集まっていたキングプリンスへの話題から、平野紫耀、岸優太、神宮寺優太の脱退退場が刻一刻と近づいていますが、最近ファンに心配されているのが平野です。メディア露出はほぼグループ仕事のみとなり、そのグループ仕事でも元気のなさを指摘されています。 デスクエイチ元気の良さや天然っぽいところも魅力の一つだっただけにファンが心配になるのもうなずけるなぁ。同じく脱退予定のキシユタは番宣やバラエティ番組に露出しているのもあって差がついた形になってしまっているのが何とも。あと、平野は話題になりがちだけど、同じくらい露出減っている神宮寺のことも忘れないであげてください。 記者愛騎士はドラマ出演もしていますし、この後映画 G メンも控えているとあって露出は欠かせなさそうですもんね。同様に映画ドラえもんのび太と空の理想郷で初の声優に挑戦している金プリ流瀬角は本当は雑誌の表紙を大量に飾るなど大車輪の活躍です。しかし現在放送中のドラマ夕暮れに手をつなぐ TBSK 低空飛行最近の視聴率は 6% 前後、世帯視聴率、関東地区、ビデオリサーチ調べ、となっています。デスク H 広瀬すず演じる主人公アサギソラ木ーメは独特な方言を喋る田舎娘だったはずが、母親は著名デザイナーで父親も天才画家、と秘められた血統が明かされるという少年漫画みたいな展開も不評だったと。 視聴者もそんな一握りの人間に共感はしづらいもんな。脚本家である北川悦律氏によるドラマの私物化も話題になっていたねから。記者愛主役に娘の名前を使ったと受け取られても全くおかしくないですから、致し方ない気が。ヒロセスズもその演技力をもって全力で謎の田舎娘を演じてしまった結果、痛手を負ったなんて話もありますしね。 デスク H ヒロセスズも飛んだとバッチリだよね。映画ネメシス黄金螺旋の謎で嵐の桜井翔との共演を控えているだけにイメージがつきすぎるのも不味そうだし。桜井は大病院選挙、日本テレビが話題になりつつ、コア視聴率も悪くないとか、記者相愛馬正樹の TBS ドラマ抜擢もコア視聴率が良いからといった話も上がっていましたね。 大病院選挙の青鬼役は、案の定セクシーゾーンへの菊池風馬でしたが、セクゾのモウブッシュも記事がありましたね。デスク H 一昔前は佐藤勝利氏が激、されされていた気がしたんだけど、年月のスピードがそうすぎる。けど、菊池風馬は、される理由がちょっとわかるなぁ。ジャニのチャンネルとかの様子見ているとちょっと生意気だけどしっかり先輩立ててくれて笑いにも献身的。 こんな後輩いたら可愛がっちゃうかもって思うもん。記者愛可愛がられない後輩ですみませんから。危うい大島舞の闇記者愛、デート代、どう払うはバブルの昔から論争の火種でしたが、セクシー女優の深たい意味がツイッターで、デート代は男性全額、と発言したことをきっかけに再炎上。 この炎上に元 AKB48 の大島舞が全のっかりしたことでこちらに飛びしています。デスク市バ7万の設楽をサムにものすごい勢いで突っ込んでもらえたらよかったのにね。お笑いの直感力や反射神経もあるんだけど、変にプライドがあるというか、港区女子代表になりたがるというか、笑える範疇が危ういタイプの人だなぁとは感じている。 記者愛笑える範疇といった話題ですと、ウエストランドの川本太のタトゥー報道もありました。結果的に所属事務所タイタンの大田光代社長が出てきてコメントまでしていましたね。デスクレイチ別に誰がタトゥー入れていようがそんなに気にならないし、お笑い芸人だって入れたきゃ入れればいいと思っちゃうけど。というか、吉田武さんのヤフコメが鮮烈すぎる気も。 そういや、川本とさらば青春の光の東袋は割とキャラが似ている気がしていて、ああいうミステリアスというか、謎の人間、とやかましいひがみ人間のコンビは面白いんだなぁと。記者愛なんの話なんですか、う最後に桜坂46の話題を。 2月21日に発売されたチックスシングル、桜月ですが、ゾウのシークレットベースから君がくれたものから、やらケツメの桜に似ているなんて話が上がっているのだとか。デスク H 正直なところ、メロディラインがどうこうというのはわからなかったんだけど、ピアノのインストから始まっていたり、サビ後に転調したりとか曲の展開や構成は結構似ているかもね。 ただ、そんな曲は山ほどあるしって気もしちゃうんだよなぁ。記者愛2月23日には、ラビット、TBS でこの、桜月を生披露しているのですが、元レギューラーはドライな反応で川島が突っ込んでいたとか、デスクエイチ両家と思って声をかけたんだろうけどね。朝から全力歌唱していて疲労困ぱだったのかね。今週はこのあたりで。